皆さん、こんにちは。筑波大学のアランヤです。このビデオが、プログラミングチャレンジ第10回、レミックス。今回は、えっと、巡回セールスマン問題用の動的プログラミングの実装についてお話しします。では、行きましょう。では、早速、えっ、ー、と、まあ、問題の解説に行きたいと思います。これはなんか TSP の問題です。b l a c k ーズ r s The Pilot。前、あの、海賊の。 この問題が島があって、でその島には、えっとまあ、宝箱はいくつかがあります。このビックリーマークのところが、えっと、宝箱です。このティールドは、えっと、海です。こ の,、まあ、あのシャープが、えっとまあ、キーでここは歩けない。点が 砂, 砂が歩ける。で、えっと、このなんかと星が まあ、その敵があって、その敵の隣を歩くことができない。で、このアットマークが、えっと、ま、えっと、はめの、ま、スタートポイントです。で、ま、この地図が入力でアスクできていて、問題の目的が、すべての宝を、えっと、ま、取ってくれるあの回路を計算してください。 どれぐらい時間がかかります ?1 マスは1秒かかると、あの、行って、全部取って、戻るにはどれぐらい時間がかかる、まあ、これはね、あのー、完全に循環セールスの問題ですね。すべてのところ行って、回って、あの、回路の、えっと、最短経路を探してください。じゃあ、これはどう解きますかね まあ、まず、あの、循環性リズムこのままで解くのは難しいので、一番最初なのはグラフ、あの、この、なんか文字データからグラフを作らないといけない。ですね。ここは知りたいのは、えっと、宝と歩けるところと歩けないところですので、あの、マークをと変更します。歩けないところは全てシャープにします。ですね。だから、海は全てシャープにして、で、この敵が えっと、シャープにして、敵の周りのところもシャープにします。こう変わると、こんな感じになります。で、宝が、えっと、数字に変わります。これは、あと、グラフの頂点のラベルになります。スターティングポイントも、あと、数字に変わって、えっと、グラフの頂点になります。これは X にしてるけど、実際にプログラム上は、これはシャープになります。ただ、なんかその、敵と森の違いだけを理解するため。これはシャープと考えてください。 で、これ全部変わると、あの、グラフを作ることができます。このグラフをどう作ればいいのか。なんか、どのグラフかというと、作りたい、このところで作りたいグラフが、こんな感じのグラフですね。えっと、0の頂点から、例えば1の頂点まで、1、2、3、4、5、6、7、8。だから、0から1の間に、8のコーストの辺があります。で、1から2の間は、 1,2,3,4,5,6 で1から2が60から2は1、2、3、4、5、6、7、80から2は8まあこういうことですですねでえっ、ー、とまあ問題には、えー、と最大だからバックは10個までなのでグラフの最大サイズが11頂点です 11はまだなんか、あの、巡回セールズ問題の範囲中です。ですね。うんと、はい。まあ、これはどうやって計算するかというと、あと、BFS からですね。ここから BFS して、 まあ、あと0から BFS して、1から BFS して、2から BFS して、3、4、5から BFS して、すべての方からに対して、グラフを作ることができます。で、まあ、こんな感じのグラフになりました。ですね。0から1は8、1から2は6、0から2は8、0から4が10、0から5は11、4から5、3から4は1です。 では、えっと、このグラフの、えっとまあ、巡回をどうやって計算するのか。まあ、あの皆さん、多分巡回セールスの問題、TSP が、えっとまあ、聞, 聞いたことない人がいるかもしれないので、まず巡回セールスの問題の定義をしたいと思います。右のグラフでは、まあ、N の町があって、そして町と町の間の、えっと、距離があります。 で、えっ、ー、と、ま、あ回路、すべての頂点をえっと訪問する回路を、えっ、ー、と、解散してください。で、えっと、SC、S の頂点から始めて S, S の頂点に戻る。です。例えば、このグラフだと、えっと、ま、あその近似グラフが、近似行列がこうになって、で、えっと、最短、なんか順化、最短の順 の, の, の経路が A から B。 b から c, c から d と d から a が一番短いです。コストが20プラス 30,12 プラス 35,97 です。では、えっ、ー、と、tsp が全探索で、えっ、ー、と、まあ、もちろんいつも全探索から始めますが、えっ、ー、と、dp が全探索で、えー、解けるとどうなりますか考えてみてください。 DP の全探索が、あの、すべての町の、あと、まあ、その、p ー r m u t a t i です。p ー r m u t a t i が、えっと、まあ、あの、解除ですので、n の解除がかかります。で、えっと、まあ、あと、すべての回路が解除で、で、その回路のコストチェックするには n がかかりますので、n の解除 ×n。まあ、n の解除結構大きいなので、n の解除、そのけ ×n はそんなにいい、 変わらないですね。TSP が NP コーナー問題とは言われます。ですので、実際には、えっ、ー、と、なんかその、オーっフ多項式の、あと、オーグリスムがないんです。ただし、えっ、ー、と、N が小さければ、っと、これよりちょっと早くすることができます。解除が本当になんか、10の解除は結構すごい大きいなので、あの、できるだけこれを小さくしたいんですね。 じゃあ、えっと、まあ、DP でこれより、なんか、あと多項式のサイズまでいかないんですけど、あと N の解乗より、ま、短くなる可能性があります。じゃあ、えっと DP はどうやって、えっと、TSP を解けるのかですね。まあ、あの、DP を使うとき、計画、動的計画法を使うとき、なんか、まず何が表に計算するあと DP 表が、っと途中の結果が計算されますので、 その、巡回セールスマン問題には、あと循環の、あと途中の、途中の解答があるのか。まあ実はありますですね。例えば、このパスを考えてください。sabc...s.sbac...s.c s. S c... C から s までは全部同じで考えてください。例えば、e、cdefs.cdefs. こうすると、c から s までのコストが同じ。 ですね。だから、えっと、AB のコースとか考えると、これをもう一度計算したくないですね。で、BA のコースと考えると、これもう一度計算したくない。ですので、えっと、まあ、DP で、その、一部のマッチの途中のコースを考え、えっと、保存したい。ですね。これは、あの、DP 表に入れると、まあ、見模倣ができますので、まあ、なんか、ちょっと早くさせるができるんじゃないかと思われます。 で、こう考えると、えっ、ー、と、まあ、あとその DP の解け方はこんな感じになります。あの、解いてるところ、解いたところと今これから解くところ。二つですね。あの、まあ、すみません。最初はなんかもう解いたところ。J がまだ解いてないところですね。これどんどん、あの、ここに入れて、ここはいろいろな試してみる。ですね。じゃあ、再帰関数、まあ、再帰の考え方ですると、 S がもう訪問した町 S1, S2, Sn ですね。で、次は SK が、えっと、にいます。S の中の SK にいます。じゃあ、SK から0の最短経路を探したい。ですね。S に入ってない町をすべてを切り返したい。ですね。つまり、えっと、DP のインダクションが、えっと、S なんかもう訪問済み町を 考えると、SK から0のパスを探したい。これは再帰関数になります。だから、再帰関数のパラメータ2つがある。セット S と今いる町の SK です。じゃあ、これでなんか再帰ができます。まず、再帰の終了条件。再帰の終了条件が S、セットが全ての町が入っている。全ての町のが入った場合だと、 このコストが、えっとまあ、SK とゼロの距離だけです。ですべ、ね、ての町が入るとゼロに戻りますので SK のゼロの距離がショートテストパスになります。一部だけの パ, のののパスが、えっと、の町を訪問した時だと 次, のの、ま、次はどれを訪問するか考える。だからショートテストパス SSK が、まあ、あの SK から s、SI、イの距離と プラス小テストパス S と SY、SY を S に入れて SY からの小テストパスを計算する。ですね。で、最初の時の後 S がえっと何も入ってないと0から0の小テストパスとなります。これはなんかどのコスト、この回再帰関数はどのコストになるかですね。セットを使いますので、セットの数が まあ皆さん知っていると思いますが、セットの数が2の n 乗です。ですね。2の n 乗は結構大きいですよね。でも、2の n 乗と2解除はどれが大きいですかまあ、計算してみるといいと思うんですけど、n 階乗と比べて2の n 乗が、まあ、だいたい、ま あ, あ、小さいくなります。まあ、n が大きければですね。で、えっと、セットがビットマスクで速くさせることができますので、 あのもっと早くすることができます。で、えっ、ー、と、まあ、再帰還数の中で全ての n を訪問して、で、えっ、ー、と、コースと計算するには n のループがありますので、n の回、n の、えっ、ー、と、2の回 n 乗の、えっ、ー、と、まあ、かける2の、えっ、ー、と、n の2乗です。まあ、この n の乗は結構2の n 乗と比べて小さいなので、これはあまり気にしないですね。だからまあ、 オーフ n 階乗かける n にオの n 2の n 乗になりました。まあちょっと小さくなりました。なんで小さかというと n 階乗が1かける2かける3かける4かける5かける6かける n のまでですね。で n の2えっと2の n 乗が2かける2かける2かける2かける 2, ける 2, ける2 n 回ですね。だからまああの n が大きければ大きいほど2の n 乗が n の階乗より小さい、小さくなります。 じゃあ、コードがこんな感じとなります。ですね。あの、まあ、これはちょっと Python っぽい。まあ、ちょっとシードコードですね。DP が N と、えっ、ー、と、I の、<笑>ま、これはセットですね。で、えっ、ー、と、ま、すべてがマイナス1。訪問。ま、まだも訪問してない。で、VisitPV ですね。P は次、Visit する町と、V がとセットとなります。で、えっ、ー、と、 まあ、これはもう、んと、最初の町、あと、えっと、V が全てのチが入っている場合、V は全て1の場合だと、あの、P からスタートのコストだけを返す。ですね。そうじゃないと、まだ、えっと、PV をビジットした場合だと、それを返します。これはなんかその、まあ、あの、動的プログラミングですね。なんかもうこの DP 表にこれを入ってますので、あの、計算しない。 じゃあ、DP o にこれがないときだと計算します。じゃあ、i から n、すべてのとマッチに対して、そのマッチは v に入ってない場合だと、あの、ミニムのテンプと、今までの最小と、とコスト pi プラス visiti と v&i ですね。i を、v を入れて、で、v i s i t v i を計算してみます。まあ、これだけっていうことですね。なんかその、あの、 DP 計画法で、えっ、ー、と、その、うんと、循環セールスマン問題の修理コードです。もちろん、あの、データの入力とデータの出力の部分が後抜けています。はい。これは、あと、DP で循環セールスマン問題を、のアルゴリズムと解説しました。次のフィードでは、まあ、融合問題について説明します。ぜひ見てください。